販売中。自販機オペレーションナンバーワンのジャパンビバレッジです。ジャパンビバレッジ。落ち着くな。いつもありがとうございます。え？え？えー？ああ。潤い提供カンパニージャパンビバレッジです。